皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年4月28日、新イートランプの使い心地を試していたら8番になりました。リンベリートランプの破壊力にはかないませんが、新イートランプもなかなかのアレですね。今日からドラゴンクエストタクトのコラボイベントが始まりました。公式 Twitter とかでもいろいろやっているようですが、ゲーム内ではこちらのクエストが遊べます。 しかも、クリアすると、ドレスアップ用の装備とドルボードプリズムがもらえます。ところが、この場面でクエストクリアの表示が出てしまうせいか、ここで終わりにしている人を何人か見かけました。ドルボードプリズムが欲しい人は、この先の旅の扉をくぐる必要があります。旅の扉の先をクリアしてもらえるのが、こちらのドルボードとなります。可愛くないですかこれで日課のキラキラマラソンもさらにはかどりますね。